もはやわざとやっているとしか思えませんね。どうも、政治いろいろの学部です。COP26 の舞台で脱石炭生命に署名し、脱酸素戦略を世界中にドヤ顔でアピールしてきたムンジェイン大統領ですが、会合が終わった途端にあっけなく チャブダイをひっくり返し、世界中をびっくりさせているというのです。2021年11月7日付、中央日報からの引用です。イギリスグラスコーで開催されている国連気候変動枠組条約第26回定約国会議 COP26 で韓国政府が4日にグローバル脱石炭声明に 公式証明した後の説明が論議を読んでいる。政府が脱石炭加速化という方向性に同意したのであって合意条項に全て従うというわけではないと説明すると、専門家らは国際社会に約束しておいて履行できないこともあるというのは理解し難いと指摘している。これに先立ち韓国は COP26 で 約40カ国と共に、主要経済国は遅くとも2039年までに石炭火力発電を中断するという内容の脱石炭声明に参加した。政府代表で、ムン・スンウク産業部長官が、地域単位では、ク・マンソプ・チェジュド同知事権限代行がそれぞれ署名した。しかし、中国、インド、 オーストラリアなど世界最大の石炭消費国と2035年までに発展部門で出す石炭をするというアメリカそして日本は参加しなかったアメリカ経済専門誌フォーブスは韓国の署名について驚く発表とし韓国は2030年代に石炭発電を完全に廃止すると伝えた ソウル大の本 ン, ンホ環境大学院教授は、現在、韓国は新規石炭発電所7基を建設中で、このうち、ン, ンド度、古村と、チチュンチョンョナムドソチョンの2基は稼働を始めたとし、新規発電所に関する具体的な代案なしに、国際会議で、脱石炭時期を大幅に繰り上げる宣言に参加したのは一貫性がない。 と指摘した蘇元大のイドクファン科学科教授は国際声明に参加だけして合意事項は遵守しなくてもよいという態度は釘の核を落とすとし脱原発を推進しながら脱石炭時期を繰り上げるというのは最初から不可能な約束と話した現在韓国の石炭発電比率は 40.4% で、アメリカ 24%、日本 32%、ドイツ 30% よりも高い。これを中断するには、大規模な代替エネルギー源の確保が必須だ。産業部の関係者は、声明には主要経済国は2030年代までに、残りの国は2040年代までに、 脱石炭をするとなっているとし、我々はすでに2050年までに石炭火力発電を廃止することにしたので、主要経済国でなく2040年代に脱石炭をすることにしたその他の国に該当すると見ていると話した。声明で韓国を2030年代に脱石炭をする国と明示してはいないという釈明だ。 そして、脱石炭の時期を2030年代に繰り上げることも、そのような計画もないと明らかにした。とのことで、いかがでしょうか。ムンジェインお得意の二枚舌は、このチャンネルをご覧いただいている皆さんにはお馴染みですよね。それも今回は、数日前に堂々と発言したことを、あっさりとひっくり返し、世界中から突っ込まれても、 そちらの顔というわけですから、レベルが何倍も違います。下の根が乾かぬうちに、とはまさにこのことですね。脱炭素戦略は、ムンジェインが根事のように何度も唱え続けてきた大事な政策であり、政権を支える大きな柱になっています。我々は世界に先駆け、脱石炭、脱炭素を達成するぞ、と世界的にアピールするために、わざわざ トップ26に出席しグローバル脱石炭生命に署名したはずなのですが韓国にとってはいつでも無視できる軽い約束だったようです何よりも言い訳が見苦しいですよね大まかな方向性に同意しただけであって脱石炭を具体的に実現するとは必ずしも言っていないなんて小学生が聞いても嘘っぱちだと気づく逃げ工場ですそれとも韓国では この程度の耳ミちミチ言い訳が許されるのでしょうか。さて、この声明の第二項に、主要経済国は2030年代、残りの国は2040年代までに石炭火力発電から転換するための技術、政策を拡大するという内容が盛り込まれています。石炭発電量が多いインドネシアやフィリピンは、声明に対して難色を示し、 一部条項だけを承認するという文言を入れたそうなのですが、韓国はそのようなことは一切していないわけなんですね。韓国人は文字は読めるけど理解できない人の割合が OECD の中でトップクラスと言われていますので、その類いなのでしょう。我々は脱石炭に取り組むんだから内容なんて理解しなくてもいい。もしくは、書いてあることはよくわからんが、 脱石炭するんだからどうでもいいでしょってことなんでしょうか。こういう韓国の言い訳、釈明を見るたびに、韓国とは約束をしちゃいけないということがよくわかります。さて、韓国は脱炭素を実現するために、再生可能エネルギーをフル活用するグリーンニューディール政策を2020年に掲げています。これは2022年までに、 石炭火力発電を10基2034年までに30機以上廃止し、2025年までに2019年比で太陽光発電と風力発電を3倍にまで拡大するというものです。記事では、今現在で石炭火力発電を7機建設中で、うち2機はすでに稼働中とのこと。まあ、新規に建設したとしても、 老朽化した石炭火力発電所を10機廃止すれば、それで公約達成と解釈すればそれまでなのですが、騙された気分になりますよね。そして今回の COP26 に合わせてなのかどうかはわかりませんが、2050カーボンニュートラルについてのシナリオが発表されているのですが、その内容が尻滅裂なんですよね。記事にもある通り、 2021年の電力生産に対する石炭火力の割合は 40.3% ですが、2030年には 21.8% までに減らし、逆に再生可能エネルギーを現在の 7% から 30.2% に増やそうとしているのです。再生可能エネルギーは自然が相手です。太陽光は日中のみ発電可能で、風力発電は 風がある時のみ発 電, 可能です電力は24時間安定して供給することが求められていますので、再生可能エネルギーの割合を 30% にするというのは、はっきり言って無謀としか言いようがありません。にもかかわらず、韓国では太陽光、風力発電施設を多数建設しているそうで、さらに送電網や変電所、そして 原力貯蔵施設設のの建設改修が全く追いついていないつてなとのことこですまあ、2030年まで時間があるから大丈夫って韓国の方々は思っているのかもしれませんが、韓国はこういう面では決して期待を裏切らない国ですので、きっとブラックアウトを起こしてしまうんでしょうね。とは言っても、これはあくまでも文政権が掲げた政策です。政権が変われば、 前の政権のことはなかったことにするのが状態化していますので、きっと2030年になっても、2050年になっても、メインの発電は石炭火力と原子力発電になっているんじゃないかなと思います。そして、脱石炭生命については、アメリカのトランプ大統領がパリ協定を離脱したことを思い出して真似をするんじゃないかなと思う今日この頃です。